えー、今日こんな風の強い時に、ね、あと6つ寝るとお正月で超忙しい時に見に行っていただきましてありがとうございます、えー、私たちは来年11年目になる11年間踊り続けようとしている予算為秘書と申しますえー、と今日はちょっと人数が少ないんですけども、えー、元気に明るく 楽しくあの踊ろうと思っております、えー、と今回踊りますのは「特攻新鋭2」と申しまして私たちのオリジナル曲ですよ く, どあのよく見てください<笑>はい、頑張って踊りますのでよろしくお願いいたしますはい、よろしく お越ここし入に